本日は去年まで踊っていた名古屋花嫁道中も演舞も衣装も一新してパワーアップして披露いたします本日初披露実は私も演舞まだ見ておりませんステージに立ってるのに見ていないということですが精一杯メンバー一同踊らせていただきます皆様ご声援よろししくお願いいたします 構え赤い糸で結ばれたあなたと今宵祝言を花 DMT 名古屋花嫁道中歩き慣れた東海道、永遠を誓う白城向に祈りを込めてお父さんお母さん尾張名古屋の花嫁道中 エリシが結んだ。花開く。暖かい両手に背を押され、小さく生み出す。馳せる想い。 花に魅せられ心を奪われ緑揺らめく扇川名古屋林に心を乗せて伝える思いはただ一つ。 今日までい絶好調